メモタンチャンネルやあみんな僕はブルータンチワワのメモタンこの間のハロウィン衣装を作る動画見てくれたかなまだのお友達は下の概要欄に貼っておくから絶対に見てねこないだったハロウィン衣装で今日はハロウィンのダンスを踊ってみて 行くよー！みんな見てねー！ミュージック！ 僕のハロウィンダンスすごかったでしょー怖かったよねみんなも楽しいハロウィンの夜を過ごしてねー